皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月6日、オルフェアのお店にタロットメダルが入荷しているのを期待しましたが、ありませんでした。残念です。来週まで待つか、開き直ってスレア海岸に行くか、悩みの種が増えました。旅人バジャーにタロットメダルが報酬の依頼書がありそうな気もしますが、検索の仕方がわからないですね。 昨日の動画のモーモンですが、やはりスキルの振り方を間違えていたような気がしてきました。闇モーモンのふわふわボディも取っていた気がしてきました。ザオリクとふわふわボディとポワポワダンスは確定だった気がします。余ったスキルポイントで、スティックの装備時回復魔力プラス100までは取りますよね。素早さアップを入れてるのがかなり謎ですが、常時素早さプラス40まで取るといい感じになりそうです。というわけで、こんな感じになりました。多分こんな感じだったと思います。